お花紙を使って貴郷の花を作りましょう黄色、藤色、緑色のお花紙を使います3センチ角くらいに切った黄色いお花紙をつまんで細長くしておきます緑色のお花紙1 2枚は4等分に折りそのうちの2つを細長く裂いて半分に折ります 残りは半分に折った状態で4等分に切ります。先を三つ折りにして、根元を少し折り返しておきます。藤色のお花紙は1センチちょっとの幅に蛇腹に折っていきます。折山が3つできたところで切ります。 これを2つに切り、半分に折って、輪になっている方から花びらの半分の形に切ります。真ん中も分かりやすいように少し切っておきます。これをワイヤーで組み合わせていきます。おしべと花びらを組み合わせ、半分に折り曲げたワイヤーをかけます。 机の上に置いて花びらを押さえワイヤーを強く引きますワイヤーを交差させたら花びらを一枚破り取りワイヤーで挟んでねじっておきますこれで花びらが5枚になります花びらを広げたら間が空いているところを糊で貼ります のりは用紙の先などでほんの少しつけます貼り付けるところは2箇所あります鼻を下から上に撫で上げるようにして軽くまとめます細長い緑色のお花紙に液体のりをつけ鼻の根元ぐるりと一周巻きつけたら斜め下に引っ張ってワイヤーに巻きつけていきます 葉っぱは根元に糊をつけて茎を挟み込むようにして貼り付けます。もう一枚は少し間を空けて反対側から貼り付けます。葉っぱの形を整え、花びらは内側に指を入れるようにして根元が膨らむように広げます。 ピンクや白のお花紙を使って作っても綺麗です。たくさん作って、いろいろな飾り方をお楽しみください。